女子駅伝や駅伝も、岡山、ドルーリー主営佐区間新記録目指します。全中優勝の新ヒロイン候補。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。第41回全国都道府県大港女子駅伝、15日、竹菱スタジアム京都発着、お控えた14日。 京都市内で監督会議と開会式が行われた。今大会の注目ランナーは、サッカーの全日本中学校陸上競技選手権大会1500メートルを4分23秒79で制した岡山のドルーリー・シュエリ、シエリ、津山・鶴山中3年。14年の同大会で優勝した田中望美みのタイム4分22秒21に肉迫する実力者だ。 10月の U16 陸上大会でも1000メートルで2分45秒84の大会新記録をマーク。ニューヒロイン候補は3区3キロ、お任され、区間新記録を目指します、と意気込んだ。コメント。駅伝は好きで毎回見ている。全中の駅伝も TV で見た。中学生、高校生の活躍の場でもある。未来の日本陸上界を引っ張る選手もいるだろう。 今回府は、高中、田中、後藤欠場で残念だが、世界陸上の予選会出場優先ただ米沢七高、山本雄心、谷本七瀬、増渕優香、萩谷、和田、村岡もいる。優勝は長野と見るが、兵庫は田中がいたら優勝だったか。球場も面白い。米沢は静岡と思ったら、球場で出場。仙台愛が強いかな。 杉森新四もいるし、中学は兵庫、愛知、京都、鹿児島が強いか。千葉は加瀬田、山崎、上位だろう。他にもいい選手がいるが、日本でのトップクラスは出場する。楽しみだ。テレビ局のディレクターさんいい場面は拾ってほしい。なかなかの可愛さ、マスコミが大騒ぎする感じがするハーフでしょうか マスコミが勝手に追いかけ回し勝手な推測や、それに必ず有名になるとネットでの誹謗中傷がついてくる現代。静かに応援してあげてほしい多分もう高校の陸上競合校の内定も取っていると思うが、今後も静かな環境で頑張ってほしい。これを機会に全国区になりました。これはアイドル並みの人気になるでしょうね。 それだけに、競技に影響が出ないか心配な面もあります。卓大の風は選手のようにならなければ良いのですが、明日、注目の一人、3000M が9分20秒46ということなので、3区が下り坂などを考慮すれば、現在1位の9分10秒を抜く可能性はある。ベストの走りを期待したいですね。<笑>主演里ちゃん、なんとかわいい娘なのでしょうか 可愛いゆえに足が速いなんて素敵すぎます。陸上は怪我がつきものなのでどうぞ気をつけて頑張ってほしいと考えます。可愛いすぎるから大好きです。すいません。先に謝ります。めちゃくちゃ可愛いごめんなさい。凄まじい記録ですね。驚きです。ただ、あまり早い段階で記録出すの伸び悩まないか心配です。じっくり育ってほしい。 陸上中距離のスーパー中学生がいるって前々からチェックはしてたけど本領発揮ですね。全国デビューおめでとうございます。